今度商談審査あるのに剣道型やってないめんどくさもうやる気せんもう全然やる気せんカエルくんそんなこと言わないでそんなカエルくんのためにぴったりなもの持ってきたよえ本当？ここの箱は伝説のいや何これなんで持ってきたんこれ猫用やろ百種武道具店の動画 こんにちは百秋武道具店のうがですやってますかおこの動画の目的は、日本剣道型の1本目を審査合格レベルでできるようになることです 順番がが覚えらられなないいポイントわからない大丈夫実は剣道型っていうのは自分で勉強できるもんなんですというのも日本中の先生方が参考にしている日本剣道型解説書っていうのがあってこれのやり方詳しく書いてるんだけどねこれすら今無料で全県連のホームページからダウンロードできるスマホで見れる今そんな時代なんですそれで最初にね剣道型は自分で勉強できますって言ったのはまさにこの解説書の1ページね誰でも読集できるように優しい文体に書き改めたって書いてるんです じゃあ最初にね少しだけ剣道型の言葉を覚えてもらう必要があるんだけどそれは内立ちしだちっていうことなんです内立ちしだちっていうのは普段みんなが稽古してて元立ちとか書われてとか言ったのと似てます内立ちっていうのは先生師匠の役ですそしてしだちっていうのは弟子生徒の役です日本剣道型っていうのは先生内立ちが生徒しだちに「はいここ打つんだよ」っていうのね教えてあげてるんです それで困ったことに、このうちだちしだちっていうのが、どっちが先生だったか、どっちが生徒だったかで、わかんなくなるんですよ。例えば、私がうちだちだとします。いや、私が内立ちいや、私がうちだち。私がうちだちです。私がうちだち。私がうちだち。私がうちだ ち, ち, ち。じゃあ、私がうちだち。ね、わかんないでしょ うちだちっていうのは最初の一文字うでしょううってことうってことは上なんですよ。上だから先生。そしてしだちの方はししでしょし、最初の一文字しってことは下なんですよ。だから生徒。これで一発です。 それで剣道型を勉強していく上で大事なことは最高のお手本を見ることなんです。だからえまた剣道日本さん無理言って許可いただきました。はい、見てください。小冊日本剣道型。これ20年ぐらい前の DVD なんですけども、今でも買えます。Amazon、えー、とか剣道日本さんのホームページ見てください。よかったら買ってください。内立小沼宏藩士、死立村山啓介藩士。このお二人の藩士の先生の迫力ある剣道型を見ながら一緒に勉強していきたいと思います。 間違いない一本目を一言で言うとお互い冗談から面抜き面です斬新を示して終わります うちたちは左足を前に出して左上段。しだちは足はそのまま右上段。うちたちは左足から。しだちは右足からどちらも先に打つ気持ちで散歩進みます。一足一刀の前に入ったら、うちたちはしだちが動き出すのを読んで、右足を踏み出し、やーの掛け声でしだちの正面を両拳ごと一刀両断に打ち下ろします。 この時、立ちは左足を引くのと同時に、両手も剣先方向に後ろに引いて、内立の剣先を抜き、右足を踏み出し、頭の掛け声で内立の正面を打ちます。内立が下段のまま送り足で一歩下がるので、立ちは十分な木ぐらいで内立を圧倒しながら剣先を顔の中心につけます。 内立 ち, ちがさらに一歩引くのと同時に下立ちは今度は左足を踏み出しながら顔の中心を突き刺すように左上段に振りかぶり斬新を示します内立 ち, ちが上体を起こしながら中段となるので下立ちも左足を引いて中断になります構えを解き左足から5歩下がって元の位置に戻ります 打ち出しの左上段は左足を前に出して構えます右足を引いてはいけません左拳はおでこの前に握り拳一つ分開けた場所剣先は45度これは高すぎこれは低すぎ左上段は左半身となるので剣線は真ん中ではなくやや右に寄せるのが自然です3歩入ってすぐに打つのはダメです 解説書には「木を見て」とありますがこれはお互いに先に打つ気持ちで3歩入りそこで志ちが今まさに打ってきそうという瞬間を読んで打ち立ちが先に打つという意味です面を打つときには反動をつけないようにしましょう左上段からそのまま面に打ち下ろします 小さい面だと届きません。相手の両手ごと真っ二つに切る気持ちで大きい面を打ちます。面を打つときに右足だけ踏み出すのではなく、必ず左足もその後で引き付けます。面を打ち下ろした剣先は下段よりも少し下になります。 面を打つときに床を見てはいけません剣道型は最初から最後までずっと相手の目を見ながら行うのが基本です面を打ったときには上半身は少し前かがみになりますがでも目線を離さないからって顔だけ上げるのはダメです内立ちが二歩下がるときには上体は前かがみのままですまだ起こしてはいけません 最後はシダちが十分に斬新を取ったのを確認してから中段に戻ります。早すぎてはダメです。シダちの右上段は足は動かしません。右足前のまま振りかぶります。左拳はおでこの前に握り拳一つ分開けたところ。剣先は45度。これは高すぎ。これは低すぎ。 左上段と違って右上段は体が正面を向いたままなので振りかぶった剣先はまっすぐ正中線上にあります右に寄せる必要はありませんしだちも打ち立ちに負けずに先に打つ気持ちで散歩入りますお互い線の木ぐらいと言います適当に散歩入ってはいけません面を抜くときに剣先が両手よりも下がってはいけません 両手を天井を刺すようなイメージで剣先の方向に引きます剣先が下がらないように抜くと抜きが小さくなるので手を打たれそうで怖いっていう人は一緒に足の動きでカバーします抜きと打ちは1秒子で行います途中で止まってはいけません 面を打ち返したときに相手に届いてないことがあります。一本目で大切なのは間合いを理解して物打ちで届くように打つということです。剣先を顔の中心につけるときにはただつけるのではなくどうだという気持ちを打ち立ちに伝えます。 斬新で左上段を取るときにはうちたちの顔の中心を突き刺すような気持ちで行います実際に顔につけて動きが止まってしまってはダメですさあ弟子くん一本目教えるからなまずは弟子くんの最高の上段見せてくれそうや上段は火の構えや燃え上がるような気持ちで熱々になっとけ先に打つ気持ちだけは作っとけよ はい。二度とやり直しはできんぞ。必ず一発で決めろ。はい。さあ行くぞ。散歩入るときはもう息吸ってる暇ないぞ。お腹に力入れて息を吐く勢いで前詰めるんや。さあ、一足一刀の前来たぞ。先生、打ちそうです。私、今まさに打ちそうですよ。弟子くん、先生はその気持ち感じたぞ。いやー、ここやー。抜けー。抜いたー、とー。先生、どうですかー まだやまだ気抜くなこっちが一歩下がるから、そのまま最高の気持ち作って次は剣先をわしの目の間につけよう行くぞーできました先生どうですかまだやまだ気抜くなこれからさらにもう一歩下がるから、今度は左上段で弟子くんの斬新を見せてくれはいどうですかはぁ、あ、はぁ、あ、乾杯や弟子くんようやった中段に戻ってよし でもなこれから構えといて5歩下がるけどそれでもまた気分緩めたらいかんで先生見てるからな剣道型は最後までやいかがでした以上が日本剣道型の1本目のビデオになりますよければ2本目も見てください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ